自分がこんなに長生きすると思っていなかったそれが実際にそういうふうになってしまったために人生設計っていうのについて考えていなかったパソコンをやると昨日まで知らなかったことを今日知るということが。 なぜ高齢者の方 IT スキルをお 教, 教えしたかというと私のところに来てらっしゃる方 の, あの目が輝くんですで何かトライしてやってみて「先生できましたよ!」っておっしゃった時に目が輝いていてああこれはあのやはり人を幸せにすることだなと多くの方に伝えていきたいと思うようになりました。 私たち の, あの NPO 法人のシニアの方がいろいろデジタル機器を使うためのお手伝いをしているんですけどもあのその中であのスマー特にあの面白いシニアにとって面白いアプリが少ないと若宮さんが自分で作ればいいんじゃないですかと言われたので、まあ、やむを得ず作ることになりました。 I want to introduce to every Japanese senior community to how、uh, information and communication technology、uh, enriches the senior people's daily life. They can work more, and they can be happy, and they can be independent and autonomous. それは、ね、あの今までと違って今度人工知能の時代になるとその人のスキルっていうものの考え方が変わってくると昔からある伝承技術とかのっとエモーショナルなものとかそういうのをたくさんの人生経験を持ったシニアの人からだどんどん出してもらって逆にうんと楽しい将来が来るんじゃないかと思ってます。